夜をえるためのはい太郎ですということで今からここにねタピオカを1個だけ取ったのでこのタピオカをどこだろうほくくの位置を探すもほくろどこにあるのニ キ, ビしかねえニキビしかねえからわかんねえけどこの辺につけてちょっとアローンアルファがあるのでこれでつけてやっていきたいと思います。 あ、マスクじゃ隠れなかねこれあいけるか袋がタピオカだったり自分もさっきりですさてやっていきましょう冷めないで冷えないでそれがたって遅いのに愛して笑いてしてほしくて My b l u e b e r y 来ました。どうも。言ってるじん。どうも。先さ久しぶりです。おっちん元気？おっちん今日カメラのすごくない？今日撮ってますよ。いや本当はさっき俺パーマかけてすげえいい感じになってるはずなんだけど、はい。今日はちょっとセットしてこなかった<笑><でも><笑>。気にしてるんだ。気にしちゃってる。いや今日本男の子しかいないからです。生徒。来ましょう。はい<音楽> ついに太郎がマスクを外しましままたいいっっっつりでいくくりで、くでで息ね、ねゆっくり入っていこう、ね、っ行きますよよその後20分ほどレッスンを続けたが。 気づくことなかったため、太郎は実際に聞いてみた。じゃあ、なんか歌いましょうか、今日。ちょっと気づくことありますか。か今日の太郎ちゃん、見て、なんか気づくことあります。太郎ちゃん、ほくろが、いつも光ってる。いや、これ、よく見ると、うん、タピオカなんですよ。あ、タピオカなんだ。いや、なんか突っ込んでいいのかなと思って。いや、え、気づいてはいたんです。気づいて、気づいて。あ<笑> だっけなていうのう気遣いで言わなかったっピアスぐらいあるからね<笑>はい、ということで、一組目なんですけどちょっとね、とある質問をさせていただきたいと思います今現在、あのー、彼氏はおりますかいますかえー、っと、彼氏は、えー、今どのくらい続いてますか 私は、えー、今どのくらい続いてますか？<笑>どのくらい続いてますか？<笑> ど, のいいすか<笑>どのくらい続いてます？かタピオカ好きですかね？タピオカ好きですか。 ますか実際ほくほくです実際こんはいということで二組目なんですけど皆<笑>さんに質問していることがありまして。 今現在のっていのますら明らかに気づいてるはずだが何を言いません。くどのくらいです<笑>、うん、か たぶんカメラ映えを気にしての嘘です。 ちなみに、あのどののどくくらい<笑>どのくらいいかこっ<笑><笑> いい流れで早速マスクを外すもちなみにあの今どのくらいいないですか彼氏。 のくらいタピオカとは気づかれません。 五組目の女性二人組でございます。今って、あの彼氏と妻と二人は。二人ともいない。ちなみになんですけど、どのくらいいないですか。早々とマスクを外してみたが。みんなんですけど、どのくらいいないですか。彼氏どのくらい。どうぞ。なんかおかしな点とかありますか<笑>おかしな点はありますか。 たあった気づいた何タピオカですか<笑>初めて、今、ごく耳でごく耳ではい、ということでえっと、ラスト今皆さんに聞いてて、ね、動機を取ってるんですけどあのー、今っ、ね、て、彼氏って今っていないすいないますなるほど人は、ね、ちょっいるいないちなみになんですけど、いない方はどんついに、最後のマスクを外した ちなみになんですけど、いない方はどのくらい今いないですか<音楽><音楽><音楽> 王座返納します。<笑><笑><笑>